はい、おはようごござざいいまますすラスカレでございます本日はねスーープカレーを用意いたたししました本日はこちらの札幌スープカリーヒリヒリさんのココナッツのチキンのスープカレーを購入させていただきました今日はいろんなね野菜とかお肉を買ってきたんでそちらをね使用して本格的なねスープカレーになればいいなと思っておりますもううう作作ろう<笑>作ろう まず、お米の準備からですね、今日は8合炊こうかな、8合で、8合分お水入れて、はい、で今日はターメリックライスを作っていこうと思うので、こちらのターメリックパウダーを今回8合なんで、小さじ4かな、1、2、3、4と。 こ、はい、れで下流のコンソメをこれ3ぐらいでいっかで最後にバターとじゃバターが多分20とか30ぐらいです<笑>はいそしたらこの状態でね炊飯をしていきますはいでこれからねスープカレーの準備をしていくんですけれどもまずねお野菜を素揚げしようかと本日用意したのがナス黄色パプリカ赤パプリカオクラ まいたけ、かぼちゃ、じゃがいもの、ニンジンと、この種類になっております。なんで、えっと、揚げるためにね、ちょっと切っていきます。ってことで、お野菜たちね、こんな感じで準備が整いましたので、油に火を入れていきたいと思います。はい。はい。温まるまで、はい。はいはい。今、加熱がね、終わったみたいなんで、早速、揚げていきましょう。とりあえず、パプリカからいっちゃうこれ。 はいはいはいではオクラちゃんを入れちゃいましょう先におにすあれ人参も一緒にちゃおうかこれでいきましょうこれ揚げたてのパプリカちゃんと あうま い, うま、うん、うまい<笑>続いてはかぼちゃあっちあっちゃやべえわ全然忘れてたわお肉仕込んでたの忘れてました <笑>これね、豚のスペアリブなんですけど、ヨーグルト、玉ねぎ、人参、で、あとカレー粉で。昨日からね、一晩寝かしているものでして、今ね、この揚げてる間にちょっとオーブンで焼いていきます。さらっと。完成できた。マイタケちゃんをこれドンと入れちゃおうよって。うん、で、最後ちょっとじゃがいもなんですけど、入れる前に、このスープカレーのパウチもね、 こちらで温めていきます最後にじゃがいも茶を、はいえっと、野菜の素揚げをね今こんな感じで完成いたしました早く食べたいけどまだご飯が炊けてないので食べる頃にはちょっと冷めてるかもそれだけが悲しいはい今ねご飯も炊けてお肉も焼けましたお肉でございますこんな感じ超うまそう 超うまそう一旦これ移そうかなんかお皿にねそれでは盛り付けに移りましょうかおい見てこのターメリックライスでは、わはいんーよいしょっとオープンダン、うん、はーい十分ね8号でも多いっすわこれよいしょで今日はねこのお肉さんをこっちに載せたいんですよこっちにマジスペアリブあっちいなこれ これ最後に、これ、乾燥パセリ。こうささささっと。ささささっと。これ、最高じゃん。見た目。<笑> 100点。で、続いてお野菜はね、こっちに盛ろうかなと。盛り切れるかわかんないんですけど、正直。器がね、おっきいので、器の底に野菜がね、全部沈んじゃいそうなんで、板にね、移していきます。はい。できた。お野菜、こんな感じ。 最後にカレーですねカレーはこちらの器へあっちあっちスーパーチスーパーチスーパーチよこれあーあーいいあっ野菜とかお肉入ってんなこれはいってことでこんな感じでねスープカレーセットが完成いたしましたので向こうの部屋に持って行って早速食べていきたいと思います 今ね、スープカレーのすべてのセットが完成いたしましたもうね香りめちゃめちゃうまそうなんですよお腹すいた<笑>もう無理です我慢ができません<笑>あったかいうちにね早速食べていこうと思いますいただきますちょっとまずね、まあ、スペアリーブ食べるようにこれ右手だけねつけておきます で、実は僕あんまりねスープカレーって食べたことがなくてスープから行ってみてもいいですかあーうまっふんわりとねココナッツの風味が効いてるんですけどその甘みとね 後味に来るこのののススパイスのピリッとした辛っていうのかなそれがねうまい香りがめちゃくちゃいい普段いただくカレーのような味わいとインドカレーの味わいこのね間ちょうど間ぐらいうめえめっちゃうめえあとターメニクレス初めて作ったんで一回このまま。 うんちゃんとターメリックライス<笑>うまいじゃあちょっとスープカレーで浸してはい<笑>うまそう 蔵でも受けちゃう気がする、うん、ちょっとこのスペアリブ自家製のスペアリブもスペアリブはこんな感じでございますあ成功してるよ だいぶ柔らかくなってる。うん、ちょっとお野菜も一緒に行きたいな。野菜も う, うめえ。で、え、これ、ん？スプーンだよね。え、これどうやって野菜と一緒に食べるの？え？詳しい人教えてください。取れないもん。<笑>まいった。 プリッカー合うなうめっ例えばあの札幌とかの人ってこっちの人がよく飲みの締めとかにラーメン食うような感覚でスープカレー食べに行くって聞いたんですけどマジなんですか知りたいでもこれ締めに食べたら確かにうまいねうーんやっぱススパイスも効いてるんで お酒でねダメージを負った体にねなんか効きそううめえ関東とかの人だとあんまりスープカレーってなじみないですよね僕はないんですよこれにハマったら通っちゃう気持ちもすごいわかるめちゃめちゃうまいもん この鶏肉さんこの鶏肉ねもうめちゃめちゃホロホロ、うん、めちゃめちゃうまい<笑>、うん、なかなかねこうご自宅だとスパイスから調合した本格的なカレーみたいなのって作るの結構大変なのでこんだけねパウチでも本格的な味わいのスープカレー食べれるんだったらちょっとこれリピートしちゃうかもってぐらいうまいです でもこんなにうまいんだったらもうちょっと早くスープカレーに出会いたかったうめえそしたら折り返しも来たんで早速行っちゃいましょうかね 折り返しに来てたら、もう早速で話題だ。やった、はあ。うまい。いやー、今日もズバ抜けて幸せ。超幸せ。 うんこういうスパイス系ってもちろんね香りとかは強いんですけど入ってるさお野菜とかお肉とかの甘みとか風味っていうのは普通に食べるよりもよより感じやすすくくしてくれますよねいろんなこうやって揚げたお野菜って甘みとか風味が強くなると思うんですけどそれがこのカレーにつけることによってねさらにうまい、うん ちなみにね今日の撮影は朝9時から開始しておりまして今ねだいたい10時半とかそんなもんなんですけどブランチの時間帯で困るようでございます。<笑>一日お腹いいっぱいだね さすがに最後は時間経って勝った。これちょっとスープカレーの食べ方としては良くないと思うんですけど、なんか残っちゃいそうなんでルーだけとかお米入れちゃっていいですか？はい、ご飯の方はオッケーでございます。はい、これだったらこうやって具材と一緒に行きやすいね。うん にお腹いっぱい。<笑>ちょっと最後は書き込んじゃいます。うん。うん。はあご馳走様でした。はい、ということで、ただいまね、スープカレー完食いたしました。なかなか食べる機会がなかったんですけど。 スープカレーってこんなにうまいもんなんですね。札幌の方に本店がある有名なね、お店のスープカレーみたいなんですが、めちゃめちゃ美味しかったです。あ買ってよかった。こちらの商品のね、購入ページについては概要欄の方に記載がございますので、ぜひね、気になった方はそちらもご確認ください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。